皆様、まもなく淡路方面へ向かう電車が到着します。危険ですので、黄色い展示ブロックの内側にお下がりください。ただいま到着の電車は、準急大阪梅田行きです。停車駅は、茨城市、南茨城、上新城、淡路、南高、 急が先に到着します。次は茨城市に停まります。ご乗車の際、足元にご注意ください。